はい。というわけでですね、えー、本日なんですけども、ノーカット10分でいきたいと思います。はい。えー、ライバル生活ですね、えー、1週間経ちました。えー、そういったところでを踏まえて、 えー、やっていきたいなと思います。今回のお題はこちら。ででんライバー1週間、絶望と私服、えー、語りますというわけでですね、えー、たくさん書いてきましたので、こちらをですね、えー、10分カウントでやっていきたいなと思っております。えー、まずですね、順番にいきますよ。まずは、絶望シリーズででんこんなにやりますでは、順番にいきたいと思います。はい、えー、まずこちら。えー、自分のカミトークで絶望しております。はい、えー、続きまして、えー、あーえー、連発で探っているトークに絶望しております。 えー、続きましてこちら、えー、言葉ば、が思い出せず、話も飛んでしまうときに絶望しております。えー、続きまして、こちら、えー、喉がからから、はいえー、カラカラ水飲みすぎてタブバラになっていて絶望いや、これあるんですよ、はい、えー、続きまして、こちら、えー、5番、ま、えー、松なぎでとりあえず水を飲んで、えー、というわけなんですけども、まあそういった話でですね、うん。 なんですけどもというこの水を飲む松もうやだ自分に絶望、はい、続きまして同じくこちらえっ、ー、と「マツナギでとりあえずナビに絡む」えー「えビナビナビナビナビナビナビナビナビ」ではですね、えー、うちの愛犬をペットしたい、えー、あうちの愛犬を紹介したいと思いますオスナビーくんですよ ろ, よろしくよろしくよろしくという、えー、愛犬を出してマツナギをする自分に。 絶望してもらいますはい、えー、続きましてこちらはいえー、リスナーと別のリスナーを勘違いして絶望いやーこれあるんですよたくさん来てたらなかなか覚えられずねえーとあここの地域の方ですよねっつったらいや違いますあーおー絶望はい、えー、続きましてこちらはいえー、配信終了ボタンを押した後に絶望まあこれは今ですね、えー、ちょっと改善したんですけども、えー、初回1回目と2回目 えー、録画ボタンを停止した後うわ全然ダメやんというこの絶望感マジやばかったですで、えー、もしライバーをやる方はですねこの初回1回目マジでやばいです自分のできなさに絶望します、えー、続きましてこちらえー、こちらはいえーリスナーゼロ状態をキープして絶望うわーこれこのままですえー、録画を押してるんですけども誰も生えてきませんえー、去りましたえー10分20分あれ俺は何をしてるの 絶望感やばいあと7分ですねはい、えー、続きましてこちら、えー、配信を守れずに絶望まあね時間例えばですね22時半からやるって言ってもなんやかんやで、ね、その5分前ぐらいなんてやべえ時間ね時間ねって言っても1分ぐらい過ぎてて、えーえー、スタートっていうこのね自分で宣言してんのにもう時間通りにできない自分に絶望しておりますはい、えー、続きましてこちらえー、メーターレベル上げハードすぎて絶望いや 実はですね先日監督、えー、なんですけども最低ランクの E ランクからですね D ランクに上がったんですよただメーターとのメータータのサバイバルバトルもうめちゃくちゃハード、えー、アイテムが投げられなかったら無理このハードレベルに絶望しております、えー、続きましてこちらはい、えー、余計な一言を言ってトークが途切れ絶望まあね余計なことが何なのか分かんないんですけども、えー、その言葉を出した後に コメント来ないな、コメント来ないな、もしかしてさっき変なこと言っちゃったのかという感じで、絶望。<笑>え続きまして、こちら、知識量のなさに絶望。いや、これはすごい痛感しております。まあ、いろんなね、話とかを振られたりとかするんですけども、えー、そのね、こうこうこうですよってコメントが出ました。んっていう、あれこれなんだっけ出て検索する、このね、知識量のなさ、絶望しております。 えー、続きましてこちら、えー、ちなみになんですけども今更なんですが下に行くほど結構でかい絶望感を味わっておりますはい、えー、続きましてこちら、はいえー、うまい返しの言葉が出ずノートを見て時間稼ぎするも、えー、時間稼ぎする自分に絶望あっというわけなんですけどもねはい、えー、というわけでといって、えー、答えが書いてるわけではないのにノートを見てそ の, 場その場の松なぎをしていく自分にマジで絶望しております、えー、続きまして15番こちら はい、えー、読解力のなさに、今、まあ、これはね、文章特有なんですけども、例えばこれコメントが出ます、で、他のね、リスナーの方が、他のコメントを出します、で、これとこれはこういう意味ですよっていうのは、分かっているのが普通なんですけども、まあ監督、読解不足のせいで、えっと、これがこれでみたいな感じとか、あと、えっと、もう一回整理しますね。えだ誰々がこうやってって言って、なんか、あれっていう感じのこの読解力のなさ、もう絶望。はい、えー、続きましてこちら。 こうえーと、ここ、えー、熱く語っていたらいなくなって独り言になっていて絶望。これあるんですよ、結構。まあね、実名の好きなテーマが振られてきました。いや、そうなんですよね。いやー、でもどう思いますいないやんうーわ。<笑>という、この絶望感ね。あと4分、やばいぞ。ちょっと待って、絶望多すぎる。はい、こちら、えー、17番ですね。えー、完全ボックス狙いで、質問しても無反応だけど、絵文字とスタンプでボックスを取ってくる。 いや、これはね、ボックス枠でいいですよって言ってるんですけども、何やかなんやて、やっぱり来てくれんだったらちょっと話したいじゃないですか。でね、えー、とポコちゃなんですけども、えー、コメントをね、えー、ポンって押したら、確か1分ぐらいは、えー、カウントが進むんですよ。で、そのね、コメント、コメントって返してくれるのが普通なんですけども、まあ、絵文字だから反応しようじゃな い, ゃないですか。こっちは東京、こういうことってどうですかねとか言ってるのに、絵文字がポンと来る。で、もう一回。 えー、であれえとなんとかさんって言われてもまた1分後に絵文字が来る見ているのに反応してくれないこの絶望感半端ないえというわけで3分なんですけどもちょっとい急いでいきますねえ逆に今度は私服シリーズえーペース飛ばしていきます「幼少褒められえ私服」いやこれはねいいですねはい。 普段はは言われないい、ので、はい、続きまして、アイテムを投げられ、私服。いやねえーまあ、1円でも2円でもね、チャリンチャリンって、えー、こんな自分にもらえてあ、えー、げていただきありがとうございます。えー、続きまして、えー、感謝されて私服。いやーもう感謝は嬉しい、嬉しい、ありがとうございますとか、最高ですとかやれたら嬉しいです。はい、えーと、急げ急げ。 えー、と何回も来てくれて私服、いやー、これはね、何回もね、同じ枠に、あっ、前回来てくれましたよねっていう、この掛け合い、一、えー、回、初見の方は初見で出てるんですけども、初見じゃない方はですね、なんかそういった言葉が出てくるんですよ。で、えー、2回目、3回目とね、まあ、何回も来もやっぱり監督を覚えるので、まあ、そういったね、何回も来てくれて、ありがとうございます。 続きまして、あっという間に時間が、えー、時間が来て、はいえーまあ、ライバー活動を1回、2時間ペースでやってるんですけども、あんまり人が来ない時ときは、本当長いんですよ。で、えーえー、もうこの時間っていう、このね、会話が弾んで楽しい時間、もう最高です、ありがとうございます。えー、続きまして、こちら、6番、めちゃくちゃ笑って、まあ、内容によってはね、もう本気で笑う、この、この、この気持ち、ありがとうございます。 えー、続きまして、えー、心配されて、まあ、正直そんなにね、普通普段の人って他人とかにしん大丈夫ですかとか言わないですよね。まあ、ちゃんとね、心遣いというか、ありがとうございます、えー。続きまして、あだ名をつけられ、ありがとうございます、えー。いいですね。いろいろ言ってください。何でもいいです。あと2分、えー、続きまして、こちら、えー、と共通話を見つけて、アニメワンピースフィギュア。やっぱりね、えー、この、 ポコチャをやる、えー、一つのメリットとしてはですね、自分の好きな話とか 共, 共有したいもの、えー、アニメ、フィギュア、自主映画、YouTube、これで話せるって。 最高ですすありがとうございます、えー、続きまして、仕込みに気づいてくれて、はいこれなんですけども、監督 BGM に波の音流してるんですけど、なんか波の音聞こえませんかって言われたら、はいはいはいはい、こういう理由ですよみたいな感じでやるこの掛け合い、ありがとうございます。気づいてくれてありがとうございます。このハッピーとかもね、一応理由があるので、えー、北海道、ワンピース大好き。はい、えー、続きまして、えー、11番、えー、ナビー人気で、ナビー人気で私服。 あと1分、えー、やっぱナビねやっぱ愛犬を褒められるのってやっぱり自分と自分と同じ感じで嬉しいです意味がわかんない、えー、次12番メーター上がって嬉しい私服これはそのまま、うんえー、続きましてこちら、えー、話していて心が晴れる今なんか自主映画のね葛藤とか話しているうちにんか 本当にありがとうございます。なんかね、やる気が満ちてきたというところもあるんですよ。えー、次、えー、また来るねと言われて、最高、至福です。いやー、まあ来てくれない人もいいんですけども、また来るねって言って帰って、えー、帰ってね、えー、また本当に来てくれたら、本当にありがとうございます。えー、続きまして、えー、知識だったり、アドバイスをいただけて、 ありがとうございます。はい。というわけでですね、こんな形で、えー、今回なんですが、えー、ライバー1週間絶望と私服を、えー、10分間で、えー、紹介させていただきました。あと50分、50秒ぐらいなんですけども、はい。そんなわけでですね、えー、1週間ライバー生活、まあ、楽しさもあり、苦しさもあり、まあ、そんな感じでやっておりますが、えー、もしですね、興味がある方、概要欄にですね、ポコちゃんのアドレス、えー、URL を貼っておりますので、えー、もし興味がある方はですね、今言った話とかね、なんか振ってくれたりとか、えー、やってくれたらもう、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、えー 人来来なないい本当に来ないのでもうぜひともですね、えー、興味ある方、話して、話しましょう、一緒に。はい、あと28秒です。えー、というわけでですね、まあ、一応 YouTube 動画もこれから出していくんですけども、えー、こういったライバー関係の動画もですね、この後紹介していきたいと思いますので、えー、このポコちゃん興味がある方はですね、えー、1つ、2つ前のところにポコちゃんとは何かとか、ライバーになるぞっていう、そういう目的を。 語った動画がありますのでぜひとも見ていただければなと思いますはいはいはいはい。まあ一応ね初期の頃よりかはトークが上手くなってるかと思いますのであのさんにありがとうございます監督をよろしくお願いいたしますでは